別のフレッシュマンは、阿蘇市三久保にあります。株式会社阿蘇アグロスタイルさんから、男性お二人に登場してもらいました。よろしくお願いします。お願いします。はい、では、まず、私のお隣の方から、お名前と年齢を教えてください。はい、えー、坂本勇気です。年齢は二十七歳です。坂本さんはお住まいはどちらですか。は、まあ、自分は地元で、うちの脇になります。で、そして、もう一人、お願いします。はい、えー 脇添レオナです。はい、ええー、年は二十六歳になります。はい、はい、えっ、ー、と、すまい、うちのまですね、はい。お二人とももともと阿蘇市。そうです。そうです。出身なんですね、はい。で、年齢も近い。そうですね。ということで。でねはい、あの、お二人はどうしてこの朝アグロスタイルさんは、まあ、農業を、ね。はね、い、中心にいろいろ、あの法人として、はい。あの、お米の生産とかされてますが。はい、きっかけは何だったんですか。はい、自分。 場合はまあ最初に土いじりがしたいみたいな感じで、えー、そしたらちょうど隣の脇草地が入っているんで、はい、まあいろいろ、えー、農の雇用とかいう制度も受けられるから、えー、ぜひ来てみないかみたいな話で自分も誘いになりました。あじゃまずはそうです私ですね。はいえー、私があの農業で身を立てたいと思って、えー、この会社が農の雇用というですね、国,、はい、あ国の制度を使ってたんで。 ぜひそれを受けて、うんはい、新規就農で、えー、独立したいと考えて今この会社で研修という形で働かせてもらってますじゃあお二人ともいずれはまあ農業を志しているということですねもうお二人働き始めてどれぐらいですか、はい、まずそこ自分が半年ちょっとぐらいになりますそしてちょうど1年ぐらいですねん、はい、あのどんなお仕事ふだされてるんですか えー、っと、会社自体は米麦大豆ですね、穀物が基本になるんですけど、うんえー、有機栽培で、えー、アスパラ、ブルーベリー、里芋なども、うんはい、育ってます、はい。お仕事どうですか？半年経って。そうですね。今まあいろいろ初めてのことがたくさんあるので、今のどり一日一 日, 日楽しくやってます。そうなんですね。ね、こうやって若い方が農業志すっていうのは本当にあの。 地元の私にとっても嬉しいんですけれども、はい、ちょっとお二人とも笑顔が素敵なので、はいはいい、いろいろプライベートのことも聞いていきたいんですが、がすえー、結婚願望とかはあそうですね、30超えるぐらいにはやっぱしたいですね。うん、自分もそれぐらいいですかねはい じゃああと三四年のうちにはですねお嫁さん募集中ですかそうですね、はい、<笑>ちょっと声がちっちゃくなりました<笑>大丈夫ですか<笑>どんな人がタイプですかそうですねやっぱり一番が笑顔が素敵な人もいりですねそしてそうですね私はボーイシナゴが好きですねじゃあねぜひそんな方いらっしゃったら アグロサイルさんまでご一報くださいではですね、まあ、そのタイプの人と、まあ、麻生でデートするならどこ行きましょうか、はい、そうですね自分は趣味がドライブなんで、うんまあ、大観望とかミルクロードをドライブするのもいいかないいですね自分もやっぱ麻生ですね春夏秋冬と景色が魅力的なところなのでできればドライブ大観望などに、うんはい、連れていきたいですね、はい では最後にお勤めの麻生アグロスタイルの PR をお願いしますお一人ずついきましょうかわかりましたはいじゃあまずどっちからいきましょう自分からはい、はい、じゃあカメラに向かってお願いします、はいえー、株式会社麻生アグロスタイルは、えー、米麦大豆穀物をメインに育てている会社です、えー、自社で販売とも行っておりインターネットで購入できます、えー<笑> もちろん消費者の口に入るものなので責任を真心を込めて作っております本当によろしくお願いしますじゃあ、はいえー、最後はですね、はい、このコーナーちょっと決めポーズがあるんですけどお二人右目ピースでフレッシュマンって元気にあのカメラに行っていいですかあこれも出してるねそうですそうですでこれ貼って<笑>お願いしますいいですかはい、はい えー、今月のフレッシュマンは阿蘇市三ボにあります株式会社阿蘇 ア, アグロスタイルのお二人ご紹介しましたいきますよせーのフレッシュマンさ